ャいただきます。<タッ>かにでもああてるる の, かるの う, ん、でもいでもいもうないいしが食べはままだたかん 胃が満たされてしまったもうどっとちもいいあ、そういうこと、ね、といこねて<笑>ってととおお腹もいもいいすかやん。ね、食ってもいい えここさ、あと何来るめっちゃ楽しに私ここ1軒目に来てよかったなって思って。えー いやもちろん食べたかったよでもあのトリュフとユウの感じ力がか、うん、だからだからトリュフとかってお高いもんだからあんな味とかしないというか優勢、うんまあ、みたいなそうちょっと舐めてたんですけどトフだ今さあと、うん、にもう行かないからと思って頼んでるけどさ実際あの状態で頼み始めたら止まんなかったと思うんだよね いいのいいの。<笑> はい<笑>レレ<笑>このスクンのりすれ何これ チーズだと、牛肉じゃないですか。一回じゃないの。あ, あ、それ牛肉。ですでそこの四角は。あ, あ、牛すかな、うんね。片方牛肉、で片方牛すか、ね。あ, あ、あ、豆腐ですよ、ね。え、これ豆腐だよね。あ, あ、きの、きぬ、きぬだもん、ね。あ、やっぱり干し豆腐だよね。ーんあの、しじょうみささん食レポ大始まります。名古屋三姉妹の、第ゼロ回の時に、ガチさんに鍋を作ってもらったんですけど。 小さい小分けのところで小さい鍋を作るっていう癖があって何かだけ取ってそれを食べるんじゃなくて全部取ってやるんですよ、まあはいはいはい、今小さいじゃージャーベ<笑>もうちょっと見てげてもらってですかあ、そうです、ね、完成しました綺麗なジャージャーベンがいまます米がちょっと入ってますけど実着実みかちゃんの実際 牛肉生え牛肉生牛肉生と柔らかい赤い赤なででしょう野菜ですけどねえ 美味しいやん、うん、美味しいな美味しいですよねは、うんうん、い, い。よくない 今四個残ってると思ってましたひた一口食べてダメだから食べれる食べてみよナスがダメなの、うん、ナスがダメなの、うん、柔らかくて美味しいです、うん、めっちゃ揚げそうで、ね、醤、う、油、ん、味が濃いからこれ茄子さんと食べるのは抵抗があるときのわ<笑><笑>かりやすいすちょっと距離を持ってる食材に対して、うん、いただきなさ、はい みんなの視線が集中してる。いてるお茶を誰か。笑って る, ってる<笑>笑う<笑>違うんか違うん か, か。いや本当いいところはまだ二十四時間経ってないけど、はい、<笑><笑>早いな。成果を得られるの早い。なんか掴み感すごい 最初タクシーの兄ちゃんから出したそうなと、えーててうんね、すご い, れれいるよ、ね、えっ見て鳥だぜひ横みたいこの暮らしが。うんね いらしなじゃないですよか的なアい味、うん、味違うね、かクリアで し, してああ…いしですわな。えー 匂いうううううううわわーうわー匂いいいいいいいいがままままこここここれええにうういいまれうこれれれももでなオオオブブ<笑>ブザザザイイヤヤ混混ぜぜてててっっぱ溜はやろいやもう、ね。 優勝するの、はいやわこ れ,、ねうん、これだわ。<笑> 何がこれだったんだろう。さあ、食べればわかる。食べればわかりますよ。うん、いただきまーす。いただきます<笑>これだった。<笑> 反応がだいぶ違います目がパピラいてまどうですか？これですか？うん、これですね。<笑><笑><笑>これのためにい<笑>った感じをする。多分サ人の中ではトリフを超えてるんじゃないかしらちょっと。どう？ちょっとちょっと相性が違うんだ。うん、んじゃあ別のそう。な ん, なんてうんだろう。なんかスット系のお嬢さんとそのバリバリ系のギャルとじゃあどっちがいいって言ったらその人の気分みたいな。そうです。どっちも選べないみたいな。なるほど。 こっちがバリバリ抜けるのバリパンチってやん何かあるの期待を裏切らない感じ、うん、か食べたかったものがちゃんと食べるの、うん、ストリュークは期待以上のものを着てきてびっくりしたんだよねこれはね、これはこれなのよそう、もともと200点だと思ってたものが苦手だったそう、百だとたもそういう感じそういう感じが苦だったのから200点だったみたいなそう、そういう感じが苦手だわかりやすい非常にわかりやすいやばいなすごいねこれはうまいい強い匂いがあるおっぱのタレって感じそう、バランスいいよね 個や買いいいこことないわいやななれはもうなんかどう表現したらい<笑><ー><笑><笑>れでるないか分<笑>、うんはい、<笑><れ僕><笑>からなくて。うん<う><笑> やばいやばい。いや美味しいもんとさ人の思考を停止させるんじゃん。分かりますようまは。う, うまいっていうだけでも、ね、この心がね満たされるから。